ははいこんにちはエキシの阿部です今回は手の甲、手首、そういったところに湿疹が出ちゃう場合、そのアプローチについてご案内します。では、早速ご案内しましょう。腕や指のストレッチ、うまく物がつかめない、握れない、固めてしまう、そんな人におすすめです。指のストレッチ、どうしますかグーパー、左右比べてみたとき、その違いを見ましょう。 で、そして実際伸ばすとき。伸ばすときには手のひらを曲げる。指を下に持ってきます。斜めじゃなくて真下です。この状態から目いっぱい引っ張る。そこから目の高さまで持っていく。で、ここでゆっくりと呼吸。下ろす。下の方が伸ばしやすいんで下に持っていってから上に上げる。ポイントなのはしっかりと指先が地面に向くこと。 横からやります下から伸ばしてゆっくりと上げる伸ばして上げる指は腕についてますだからこういうふうに肘を曲げてストレッチもいいんですけどもしっかりと全部をやるそして指の筋肉は1個ずつなっているので1本ずつ伸ばすのがポイントです グーパーの筋肉は指だけじゃなくて広げる筋肉と連動します。なので、これ指の間、ここに指が入るようにしごく、しごく、手のひら、ここ、ここをしっかりと指のラインとして押したりもんだりする、伸ばす、しごいて揉む。そうするとしっかりとグーパー、グーパーができます。こうすることによって手が広がること、 そうすると、巻き方とか、猫背とか、それによって固まったものが解放されるんで、こういった巻き方とか、猫背、それの解放につながる。うまくいくと、肩が下に下がったり、肩甲骨が開きやすくなったりします。ぜひですね、姿勢悪い、首肩凝る、そういった場合は、この手のひらから変えてみましょう。